ラクーンシティ警察署来ました開始7秒サバイバーが見えるパークついてるならバラバラに走るのがいいねしまったケース入ってるのに2階の発電機が見当たらない素直に1階の発電機回せばよかった妖怪ラグッシ注意してたのに当たってしまった 取り釣られたのに回せてないなんてすまないここにもないのか結局一回じゃないか心音が近いな 追いかけてこないまずいなお伏せが見つかってしまったオーバーチャージ持ち発電機5台で一人リーチはまずいな ってことはここの音聞こえてるな。 誰か救助に行ってくれ、ね、タゲ変えたなもうここの発電機は捨てそうだなオブセがバレてる頑張ってくれオブセじゃなくてよかった ワクチンは優先的に釣られた人に使ってほしいここを残したのはでかいジル行ってくれるか頼むここで終われるのはでかいぞ うわそれはうまい倒れるなら反対側で倒れたい。 この窓弱い。ジルが先を走ってて痕跡あったからそっちに行ってしまった。ジルすまない。ひよん、レオン、治療しようそこか。ありがとう。最後の発電機は下だな。救助頼む。 こ, こにするかスタングレネード持っときたい今救助できてないってことは言ってないのかオブセが俺の目の前まで来てくれたら変わるんだけどな遠すぎてフック邪魔できない タイミングかぶったこの下の発電機は俺が触ってた場所だな<音声>おお、ここにいたのか<音声>いけない来ました。 キラーが他の発電機見に行ってる間がチャンスだ。三人すでにいるし片方法の、ゲート開放だけでいいな。ノーワンがあるかもしれない。キラーが来たら俺が食い止める。 脱出だ